ヤサコイソーランサークル保護佐紀と申します今回披露させていただく神はこの肌のおケ祭りでおさめとなります精一杯踊らさせていただきます お, お手拍子お心拍子よろしくお願いします 当たらよ幕上がり祭典を追う闇迫る矛先2022神楽さあ俺らはここに先送れ神楽と挑む最後の挑戦願いの奇跡をここに刻む桜舞うこの季節に歩み出す我ら時を司る者となり つ, つながり、ここに思い出すのは滝の歌太鼓の音色が歩いたかとを思い出す。 闇が我らを蝕ばみ暗闇の中めげずに歩く先が知れぬ道をたどりひたすら挑戦をした闇のに死の感情が動みきを終わ闇を知ったまだ見ぬつもりを探しながら感情は形回しあやかしが本性を引き出す は体をめぐり稲妻を落とす激しく力強く誰にも負けぬ勢いで追やがれ張り付け決戦をくれないようにいくつもの挑戦をした成功や失敗もそれを土台に成長させては花を芽吹かす幹となれ詐欺ように分け出るわ、未来への希望これまでの絶望はここで全て捨てていくこれまでの絶望を捨て みれおでみれおお忘れちゃいけない過去が。 飛ばしてくれるだから大丈夫最後は笑って語るよ一人一人の思いが未成年ともるよ今一つになる すべてのお客様に、そしてカメラにありがとうございました。ありがとうございましたさあ小さ小なな大きな進歩ここで見